こんにちは。夢占い t D です。今日は小川が出てくる夢についてお伝えします。小川は谷や野原に流れる小さな水の流れという意味で、小川が出てくる夢は川の夢と似ています。澄んだ小川の水が出る夢を見ると、昇進や出世、事業運が良くなり、小川のほとりで不思議なものを拾う夢は、横領を暗示する夢が多いです。小川に関する夢回答例が多く、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 大きく成功する兆し、小川のほとりに、蓮行がきれいに咲いている、夢、文芸作品を創作し、世に発表する、刑事、喜び、出会いなどがある。小川に、蓮華の花がきれいに咲いている、夢、学問や真理を探求したり、文芸作品を創作するようになる、愛の夢、出会い、症状、勲章、名誉、発明、発明、発掘、刑事、喜び、知らせ、縁談、結婚、幸運などがある。 小川で、船を手で掴む、夢。商売をして、お金をたくさん稼いで、嫁ぎ先が決まる。娘を産む、原夢である。小川で綺麗な茶席を拾って持ち帰る夢。原夢で、しっかりした息子を産む支柱のデパートで買い物をする。小川に流れてくる枯れた白菜を拾う夢。病気になったり、不法を受けたり、不吉な知らせを聞く。小川で船をたくさん釣って、家に持ち帰る、夢。生産、食品業に投資して、多額の利益を得る。娘を産む、原夢である。 小川や山で、貝殻を拾う、夢。小川や山で、貝殻を拾う夢を見ると、財産を集めたり、先行分野の研究論文を収集する。大門の前に、小川や崖がある、夢。門の前に、小川や崖があると、外に出るのが困難であるように、あらゆることに障害が発生し、思い通りになることがない。乾いた小川や山から貝殻を拾ったり、空中から落ちてくる貝殻を受け取って飲み込む、夢。 乾いた小川や山から貝殻を拾ったり、空中から落ちてくる貝殻を受け取って飲み込むと、鉱石や材物、作品などを集めたり、手に入れる、清流で手洗いをする、夢。綺麗な小川で手洗いをする夢を見ると、やっていることが順調に進み、新しい職場に就職することになる、水を運んで濁った小川を渡っている人を見る、夢。残務整理をする、暗示無、水のない小川や山で貝殻を拾う夢。 貴重な財宝や骨董品などを集め、専門的な仕事をするようになる。森の中の小川で、魚を捕まえる、夢。計画していることを推進し、成果を得る。家の前に小川ができた、夢。邪魔者が、仕事の邪魔をしてきて、窮地に陥る不吉な夢で、物事が思い通りにならない兆しです。小川の夢占い動画最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。次の動画も、ぜひご覧ください。ありがとうございました。